かですね、このプログラムを動かしてみて、一番安い値段は分かったけど、これは何人部屋のをいくつ使ってるのかというのは表示されないですよね。まあ、これぐらいだったら分かりますけれども、何人部屋というリストも欲しいじゃないですか。そこで、えー、それを知るためには、ルームセルというのも一緒に計算します。ルームセルはね、N のルームセルは1か3かなんです。それは、えー、この人数の時に、 えー、この、一人部屋を選んだか、三人部屋を選んだか、何人部屋を選んだかの、どれを選んだかというのを覚えておけばいいわけです。ですから、もう一つ配列を用意しておいて、ここに、今は三人部屋を選んだよとか、今は七人部屋を選んだよとか、いうのを入れておけばいいよね。で、じゃあ、これを使って、どうやって、えー、実際に、この部屋のリストが求める、リストですよね。そうすると、例えば、 7人部屋を3つ使ったら、ある人数の時に7部屋使いました。じゃあ、7人減らしたこの場所にまた7つが当たったらまた7人部屋。次はここは3人部屋だったら3です。とかいう風うにして、えー、人数を減らしながら全部プリントアウトしていけば、何人部屋が使われた方が。なぜこれでいいかというと、それぞれの値はこの人数の時の一番安い値段を実現した部屋の番号、まあ何人部屋かという情報がここに入っているんで、 人数分だけ減らしながら順番にプリントーウトしていけばいいわけです。実際にプログラムを見てみましょう。インシャライズはさっきと同じなんですけども、1人部屋か3人部屋か7人部屋かというのも同時に記録しておいて、ルームセルの間に選択を入れています。で、メインの方は、 今と同じようにルームプラスを出力するんですけど、その後、N が0よりも大きい間、ルームセルを出力して、それから N はルームセル N 分だけ減らす。ただ7人分あたら7を減らして次の人数というふうに繰り返していって、0になるまでやる。最後に会議を打ってますけども、これを実際にやってみましょう。 これで例えば、12人だったら、12人だと4万円で7人7人、14人だったら7 15だったら1人部屋と7人部屋となるか、16だったら17だったら3人部屋と7人部屋となるか。で、こういうふうにね、選択肢を覚えていって、 逆向きに辿ることで、えー、こ詳しい情報、どの選択肢を選んだかが分かる。このトレースバックと言います。トレースバックをつけると、えー、その最適な値を実現するのは、どれとどれを選んだかという情報が分かるということになっているわけです。では、AC 論はですね、上の例題を2つありましたけども、動かしてください。最初は短いので、トレースバックなしの簡単な方を動かして、 動いてからトレースバックを追加した方が面白いと思いますよ。で、動いたらね、今は7人部屋が最大ですけども、じゃあ13人部屋3万円とか、17人部屋4万円とかいう、そういうのもあるやだということにして、動かしてみてほしいですね。演習後はよくやられている釣り線問題。釣り線問題も動的計画をかここがある典型的な問題です。 例えば、米国だとコインの掛け物が1セント、5セント、10セント、25セント、こうーという予定値であるので、ある金額を与えられたときに、何枚コインがあれば、お釣りとして一番少ないのかという。ちょっと問題です。これも、えー、次の方に、えー、コインズ C は、えー、C マナス1の最適な枚数に1枚足す。1セントとかとね。あるいは、C マナス5セントの金額のときの最小枚数に1を足す。 これは5セント効果。あるいは10セント効果。25セント効果。このうちの一番小さいものを選べばいいわけですね。えー、これで最小満室を答えるプログラムを作りなさい。あるいは具体的な何セントのコインを使ったのかというのはトレースバックを追加すればできます。これもやってください。えー、以上はよくある問題だったんですけども、その他にですね。NC6 は最長増加部分で、例えば、えー 整数の列が当たられたときに、後の方法で当たらなくなるような部分列を選ぶ。だから、1、5、7、2、6、3、4、9とあったときにね、じゃあ、ここから大きくなる方に引かれる。だから例えば、1、5、7といったら、もう7よりも大きいのは9しかないから、1、5、7、9ですから、長さ4ですかね。 でも、それよりは、えー、1,2,6,1,2,3,4,9 の方が長い。これ3ですから。だから、こういうふうになるべく長い列を見つけたいんだけども、どうしたらいいかというのは、動的計画法でよくやられる問題なんで、これもあってください。ヒントは、練習ならば自由課題でください。